ですね、はい私たち今予習動画を撮っております、はい、何の予習か言ってみてくださいこれは今回のツアーのファイナルシリーズ東京名古屋大阪この3箇所でやる新曲の予習動画です<笑>夏曲なんですよしかもにっちゃんメインですからねうちのシマリスさんメインですから、ね、あ こ, これいるんですかもしかしてこのこれなんかああシマリスさんじゃあ動きがシマリスじゃない<笑>機関車ーマスなの いやー夏ソング<笑>予習動画いっちゃいますよいきましょうはい皆さんタオル押してくださいタオルね文字にあるタオルでい い, で, い, いです よ, すよこれタオル押して僕で回すまずねここ は,、ね、は回していたらいすねまずまずこは回、い、すはい、はい、これはまずはいれはいずはこはい、はこれはまずはまずはまずはまずはまずはまずは どうやっいいんだこれやこれや ん, こ, やん、はい、これですよこれですよ間違えないでくださいこれですよはいはいはいなるほどなるほど低拍子なんて誰でもできるうん簡単簡単ですねそして次のパートはもちろん闇からいくぞ い, いせーのーであらっこれも簡単なんか 心なしかベトビョでやったことがある動きのような気がする。そして、そしてここからサビが始まるよ。もちろんサビは回す。ああ、ああ、すごいすごいすごいすごい。できるかも私。初めてでけどできるかも私。あ、こんな感じなら周りの人に取り込んで。 いいつも来ても来よみたなな顔しながらこっこのますよパンダじゃあこれやったら。 この次白手のパーが来るから次は、白手に押しましたそしたら次はどうなるかというとえっもしかして俺ら が, 俺らが押す押し合い ら押し合いやし合い押し合いえ押しタる全然感じあっけあえ全然あああああああああああああああいあああああああああああたああああああああああああああああああああああああっぽいああああああああああああああああああああああああ なじゃいいいいいいでですご難し家これまえっっまだ完す ほんてほんてほんてほんてほん て, ほってまだ左手はこンド難しい。やおけで行きました。これね、はい、東京大阪一新曲続々 と,、はいえー、と披露していきますのでこの曲も予習してきてくれるかな。ないいけど。楽しみじゃん。